今ここに宣言しよう新パトリアの誕生をお父さん達が背負ってきたものをこの目で見てきた今はこの部隊と行動してるの何があっても己の使命を全うするつもりだ